皆様ごきげんよう、ヒサメです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年11月9日、第2回海底探索ガテリア号のイベントが始まりました。20人同盟で遊べる唯一のコンテンツですね。前回の記憶を掘り返しながら初回のプレイをやっていましたが、いろいろと下りました。何が起こったかというと、サメにたくさん食べられてしまいました。 とりあえず、今回のイベントで初めてもらえる水中レンズまでは、今日のうちに撮ってしまおうと思います。撮りました。まずはガテリア号のミニチュアからですね。ミニチュアと呼ぶにはやや大きめの庭具だなと思いましたが、さらに大きさが変えられるようです。この大きさはやばいですね。とりあえずこうですね。そして、水中レンズは顔アクセサリーではありませんでした。頭装備でもありませんでした。